はい、どうもこみです。さて、本日も関西クラクラクラブからですね、クラン対戦リーグのアタック見ていきたいと思います。キャンプ1の中 で, ですね。今、奮闘してるわけなんですけども、今日はですね、インドラドラゴンライダー見ていこうと思います。まあ、今まで、あの、あ瀬せさんが多分一番この動画上げてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、僕はね、やっぱ難しくて、どういう風にこれをお伝えしたらいいかわかんなくて、これまで上げてこなかったんですよね、ずっと。 またま実は暗面でもそうだし、まあ、いろんなところでね、えー、使われるところはもういっぱい見てきてたんですけど、まあ、やっとですねちょっとずつこう分かってきたことがあるんで、まあ、それをこうお伝えしていこうかなと思って今日はですね動画を撮っているところなんですけども。 まあ、やっぱりインドラドラゴンライダーって、あのー、タイ、え、うマルチインフェルノじゃない、そのシングルの村に結構刺さりやすいあの戦術だよなっていうのはすごく感じるんですよね。で、事実そういう村をあのメンバーみんなこう選んで、インドラスキルトンやる人はやってるんですけども、これユーヤさんのアタックになりますが、 まあ、今回のケースっていうと、シングルインフェルドってここにしかないんですよね。で、結構マルチ2本とインドラが当ちパターンで行くんですけど、まあ、何がね、この動画の中で一番偉大かどうかっていうと、あのー、ま、いろいろインドラスケルトンスケルトンって言いましたけども、実はインドラドーゴンライダーって、スケルトンなくても強えんじゃねえのかっていうことがね、最近すごく感じるところなんですよね。 で、っていうのは、今このユーさんの攻め見てもらうと、今序盤このイーグルフの周りに4枚持っていたスケルトの呪文3枚もう打っちゃったんですね。で、最後の1枚これで打ちましたよね。で、こうすることによって、キングとアーチャークイーンを完封するわけなんですね。で、完封しながら、相手の防衛援軍もこれ釣ってるんですけども、ババキンのね、今能力見てもらったかな見えた人いたかな あのほぼほぼ、えー、体力がなくなってるところへんでババキンの能力使ってるんですね。で、さらにアーチャークイーンもこれ見てみると、これね、スパーカゴンに打たれちゃっていて、これオートクロークに頼っちゃったもんだから、そのまま落っこっちゃってるんですよ、ポーンって。こんな感じで、クロークほぼ無駄しちゃってるんですよね。で、エアスイーパーにクロークがあの入らない状態になってたんですけども、だけど、それでも、この時点だからもう呪文ないんですよ、スケルトンが。1枚もね。1枚もないんだけど、 結局、インドラドラゴンライダーが強すぎるんですよね。この後、タウンホールを突撃艦で潰しの、で、えっと、マルチインフェルノと当たるところでしっかりこれヒーローを耐えてますね。体力を一旦回復しながらマルチのダメージを無効化していきますと。ロイちゃんにはフリーズですね。このロイちゃんとか、あと、グランドボーデンソなんていうところも、あのスケルトンでこう潰していくっていうね、パターンはよく見かけるんですが、全然スケルトンに頼らずともいけちゃうんですよね、こんな感じで。 で、えっ、ー、と、ロイヤルチャンピオンが最後、なんだかんだ伸びていって、で、えー、ロイちゃんが、ね、このままシールドを打って、マルチも追ってくれて、みたいな感じで、あとはインドラとドラゴンライダーがグランドボーデンで、えー、体力上昇効果をもらいながら攻め上がっていくというところですね。で、これで全カメで持っていちゃうって感じですね。 どうでしょうあの結局インドラパートに使ってる呪文ってあのフリーズしかないんですよね、賞味。で、ほは全部ヒーローパートに使ってるわけなんでヒーローを延命させるのにこう、えっ、ー、とスケルトンを使っていってミントラドラゴンライダー今もうフリーズだけだとなんか今まで自分が思っていたインドラドラゴンライダーのその使い方と少し違うんじゃないかなっていう気がするんですよ。 ど う, どうですかね皆さんなんかイメージと同じ攻め方になってますなんか僕は少し、あの、これで、あのこ、今までの固定関連的なものがくっつかえた感じがするんですけどね。で、えっと、まあ、それでちゃんとこう全開取れてるわけで、まあ、ヒーローが残ることが割とよくあるパターンだと思うんです今回はインドラドラゴンライターの方が残ってますね。序盤にアチャクイートキングをこの壁の中に入れちゃって、このイーグル角を潰したっていうところで、まあ、最後、もうインドラドラゴンライターにも頼らざるを得なかったと思うんですけども、 の外周をね、こう、えー、バワキンクイーンで回すパターンなんていうのは割と最後、えー、キングクイーンが残ったりなんてこともありますね。でただまあ言ってももう、あの、絶対に、えっ、ー、と、スケルトンを使っていかなきゃいけない相手っていうのはいて、まあそこちょっと見ていこうと思うんですけども、えっ、ー、と、2本目はですね、これいきますかね。結構よくある形なんですが、うんと、これ。 ハッシーさ ん, んですね。あのー、さっきのユうヤさんのアタックって突撃間を割とね、こう対角線上で当てたんですね。こういう風に、こ う, こういう感じ、ゴーンってで。これって意外とリスキーで、トルネがこういうところにあったりすると、積んじゃうことが多いんですけど、ハッシーさんがやっているこのパターンっていうのは、トルネがあってもそう簡単に積まないんですね。 えー、とイントラをこの面から出していきながら突撃艦をこう当てていくんですね中に入っているのはこれ今回ドラゴンライダーとドラゴンなんですけあとバルーンなんですけど、まあ、ここは、うん、とこの辺にストレージがないんだったら、まあニゴブにしちゃっても良かったかもしれないですね確実にあのこの辺を壊すこの辺とかタンゴールを壊すだけだったらもう突撃艦スニゴブに、まあ、ゴブリン10体ぐらい混ぜてトルネ引いたりとかあとは、うん、と爆弾があってもちゃんと解除できるようにしてからスニゴブ出すという感じでも良かったかもしれないですけどね トームでしっかりとえ突撃艦タンホールに溶けていって、このままレイジをかけて潰していくという感じですね。まあ、レイジーフリーズやっぱ、うん、2枚3枚か呪文使わされるんだったら、ここはもしかしたらうん、となんだっけ？えっと踏み込むのが良かったかな？あっていう気もする。あ、チャトを本だけですからね。その、えー、タンホール以外で折ってたのって。まあ大工小屋を追ってたのはみんな突撃感の落下ダメージですからね。 ただ、えー、中央にきっちりね、こういう風うにドラゴンライダーと、えー、インドラを集めていて、そこにヒールをかけていって、マルチインフェルノンのダメージを潰していくっていう、この辺はやっぱね、橋さん、丁寧だなーって感じがしますね。すごくお見事な感じ。で、まあ、ババキンが中央突破しちゃったんで、一瞬、えっ、ー、と、援軍の、こういうロケバルかななんか入ってた気がするんだけど、それが反応しちゃいましたが、まあ、結果的には別にそんなの関係なしって感じですね。ア着ャクイが射抜いちゃって、で、そのままクロークを入って、 で投石、えー、シングルを追って前回という感じですね。で、まあ、今回のケースで言えば結構、タ、えっ、ー、シーさん、あのスケートの呪文をわりとあそこに撒いていましたよね。撒いていたけども、どうなんだろう、なんかそんな撒いてたけど、あのクリティカルだったところはどうかな、本当に相手のこのキングとかクイーン、こういうところですよね。 あのキングってその動いちゃうんであの、スケルトンを出して、キングを足止めしておかないとあのいちいち動いて、あのインドラの竹が外れちゃうんですねで。そこでインドラがもたついちゃうってことがあったり、あとアチャクイは、とにかくもうダメージがでかいんで、スケルトンで吸収するしかないんで、それしないんだったらもうフリーズで止めるしかないっていう感じですよね。っていうところだと思うんですけども、この辺にスケルトンの呪文を割いたぐらい、あとはそんなに使う必要ない。 感じだった気がすするんですよね、まあ、だから、結局シングルインフェルノと相手のキング、クイーン、ロイちゃん、この辺にスケルトンを打っていきさえすれば、こうなんかほぼほぼいけちゃうんじゃないのかなっていうのがね、最近こう、皆さんの目を見ていて、あの僕が感じているところですね。ちょっと今度試してみようかなと思うんですけど、今言った4つですよね。シングル、 えー、キング、クイーン、ロイちゃんに、えー、スケルトンを当てていって、まあ、あとグランドオーデンソもそうかな、まあできればここに当てれたらいいけど、まあ、序盤になるべく、ね、今言ったようなユニットに当たっちゃうんだったら、そこでもう全部スケルトン使い切ってもいいかもしれないですね。残ったところはフリーズで止めていくっていう、特に投石器とかマルチインフレのなんかは、まあ、フリーズで止めちゃえばいいのかななんていうね、ところも思っていたりします。 みんなそんな感じで攻めてるんですよね。これカズさんのアタックですけども。えっ、ー、と、カズさんもね、これほぼほぼ序盤で呪文全部スケルトン使い切るんですね。相手のこのキングクイーンとあとシングルインフェルノ、これがまとまってるんで、ここにスケルトンをきっちり打っていって、えっ、ー、とー、今、えー、刺したこの、このゾーン。このゾーンっていうのをインドラでこうスピーディーに折っていくっていうね。でそのために、こちらの投石の角に、えー、キングとあとクイーンを誘導していきます。で、こいつらを使って投石の角を、 きっりと削った上で、えー、っと、この十字、十一時面、ここからですね、インドラをドーンとこ流していくという感じですね。タンホールには突撃とも確か当ててくんじゃなかったかなっていう感じがします。これ、今、ボマー準備してまし た, したけども、おそらくね、このキング、まあ、このスケットを打っているところからしても、キングとヤクで壁ここ殴り開けて、タンホールまでワンチャン、アチャクイの黒く残して届かせたかったかなっていう意図があったと思うんですね。だからアイスゴーレムなんかも一緒に入れてましたけども、 ま残念ながらそこまで伸びなかったんで、これはもう伸びねえなと思って、えっと、兵器を突撃艦にこれ切り替えたんじゃないかなっていうところですね。で、えっと、今の高校の、えっと、アーチャークイーンとシングルインフェルノのところ、これ、あの、スケートの呪文を打ってたんですけども、あの、インドラが到達する頃にはもう、スケートが全部落しちゃってましたね。あの、それでやられてしまいましたけども、もうそれが残っていれば、きっちりとね、えっと、アーチャークイーンの足面もできてたかなというところですね。 で、中央マルチンフェルのここに関してはしっかりとフリーズを打って、さらに、いや、うまいですね、これ。きっちりユニットを集めたところにえーとヒールの呪文を打ってるんで、ヒールの効果が最高に来てますよね。で、さらにここ、スケルトンとフリーズを当てていくことによって、マルチンフェルのだったんですね。これだからスケルトンの呪文がどうしても、あの、マルチにやられかねないんで、そこ一旦フリーズ止めてることによって、 スケルトンの呪文で、えっ、ー、と、このグランドオーデンゾーとあっちのロイちゃんですね。にダメージを与えて、一インドラでスピーディーに処理するという形を作ってきましたね。まあ、だから、まあ、スケルトンの呪文、おそらく序盤のクイーンのところにもう一枚打ちたかったんでしょうけど、打てなかったんでこんな感じで、えっ、ー、と、フリーズと混ぜ込んで使うことによっても、意外とスケルトンの攻撃力っていうのがね、チクチクチクチクバカにならないなっていうのをこう見てて感じるところですよね。最悪こういう攻め方もあるようなんて感じがしますね。 はいで、結果的には、アーチャークイーンにユニコーンが増いた状態で、これ、生き残ってるので、まあ、多少、相手の防遠があったとして も, も、突破できちゃいますね。ロイちゃんが、勝つ残ってるんで、もう、こうなったら、もう強いですよね。いやー、うまいけど、やっぱり、なんかヒーローパートにスケルトンって結構相性いいんだなっていうのを、なんかね、僕は今回のこの、 えー、暗めのダックを見ていて、すんごい感じますね。ヒーローパートの方がむしろスケルトン使うべきパートなのかもしれない。もう中に入れていっちゃってですね。外周を歩かせるんじゃなくて。何せそれでクイーンが生き残ってますからね、さっきのパターンで。この火力もりもりのところにぶち込んだ割にはね。あのー、全然、えっ、ー、と、インドラにスケルトンっていうのはこだわらなくても、全然ヒーローパートに使っちゃってもいいんだなっていうのをね、えー、感じるところです。 で、えっ、ー、と、ラスト一発見ていきましょう。ちょっとね、これは失敗したパターンですね。あの、リブリブさんと僕一緒に、えっと、深夜インしてたんで、なんとかね、これインドラスケートで撮りたいなって、プラン寝てたんですよ。で、えっと、寝てたんですけども、やっぱりね、ちょっとうまくいかないポイントがいくつかあって、取りきれなかったんですよね。で、まあ、そこの反省をちょっと兼ねて、あのー、話をしていこうと思うんですけども、 まずこれですね。相手のキングに、あと、えっ、ー、と、グランドボーデンゾのところに、スケートン打ってってますけども、ほぼほぼスケートンがね、このクロスボーに、えー、と打たれちゃって、どんどんグランドボーデンの攻撃がインドロットに入っちゃってるんですね。これだいぶまず 5-3 でしたね。で、キングクイーンで、えー、3次方面から2次方面にかけて破壊をしていきながら、突、えー、撃艦の中に、えっ、ー、と、バルーン、 が入っているこれで、かかかででででこここをを潰ししていいくただやっっっぱりこのパンフォールを壊すだだななんんたたらうん、ともれねでえっと、こっからなんですよね。あの、ユニットがだいぶこうね、割れてしまったりなんだし、あとキング、今わかりましたかねこれ、キングね、相当、インドアたちが手間取ったんですよ。倒すのに。スケートがなかったおかげで、ここのキングが動くたびに、パケゲットが外れちゃったんですね。で、えっと、足止めを食らってたりなんかする間に、どんどんどんどんユニットがやられちゃって、このままやら、えっと、全滅しちゃうと。 いう感じだったんですけど、まあ、やっぱりね、あの一つはヒールの呪文ですよね、これがなかったのが一個痛かったかなっていう感じがします。あの今やっぱりですね赤風船があの外周にあってクイヒ倒タオスマンの時もあるし、 こういう風うにど真ん中にあって、真ん中に入ってきちゃったドラゴンとか、今のインドラとかを丸々ね、えー、赤風船で潰してこうっていうタイプの防衛もあったりします。で、そういった時に、やっぱ中心部分にこう、インドラとかドラゴンライダーを誘導していくんであれば、ヒールの呪文をしっかりそこに打っていかないと、あのダメージを耐えきれないんですよね。インドラってあのコストが15枠かな結構少ないんで、 あのグランドウォーデンのエタナルトームとも相性がいいっちゃいいんですけど、とはいえあの爆弾食らっちゃうとこっちのダメージっていうのも範囲攻撃なんで丸々、えー、とインドラの集団がダメージ食らっちゃうわけなんですよね。なると怒ってしまうので、これ惜しかったですね。めっちゃ惜しかったと思うんですよ。本当に。この、N、クロスとマルチが 何かしらで壊せていれば、ま あ, あのロイヤルジャンピオンをもうちょっと頑張ってくれたりして、壊せていればこれ全開だったんですけどね、ほんと紙一重の 86% だったかなと個人的には思うんですけど、まあ、こんな感じで、やっぱりヒールがないと、やっぱりこの、えー、戦術って、あのインドラが中央部分でみんなやられちゃうなっていうのを感じたことと、あと、えっと、リプさんが言うには、あのー、スケートの呪文が遅かったってましたね。あのー、終盤のこの部分、 インドラがこういういに入っていてここで結構スケルトンとか使ったんですけどもやっぱ序盤のこの辺ですよねでシングルインフェルノもここにあったりしましたがそういうところでスケルトンがちゃんと使われてなかったのであのユニットが少なくなっているところで呪文が余っちゃってももうそれを恩恵受けるユニットが少なくなってしまうとうんと効果が薄まっちゃうっていう意味で前半の3分の2ぐらいでもう呪文全部使い切るぐらいのペースで打っていかなきゃいけなかったのに ちょっとそれがね、追いつかなかったっていうところが、まあ、今回失敗した要因って言ってきましたね。だから、逆に言うと攻めるとき、皆さん、まあ、僕もそうですけども、あのー、さっきの、えっ、ー、と、ゆうやさん、橋さん、あと、かずさんの、どれもそうなんですが、呪文使うタイミングはやっぱり中盤から、中盤の終わりかけぐらいまででほぼほぼみんな使い切ってたんで、まあ、そのぐらいのペース、どんどんどん呪文使っていくっていう、 こ, ことを意識しながら、えーと、打つべき相手はキング、クイーン、シングルインフェンのロイちゃん、あと、時点でグランドウォーデンっていうところですね、この辺に対して打っていくことをあの意識していけば、まあ、それなりに結構な戦果が出るんじゃないかなというところでですね、あの一旦この方法、僕も試してみたと思うし、もし、このインドラドラゴンライダーやろうと思っている方、またはやっててうまくいかないなと思っている方がいたら、参考にしてみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。 はい、というとことでですね、えー、本日はインドラドラゴンライダーのお話をさせていただきました。ちょっとまだね、自分なりに煮詰めきれてないところもあるんで、これからまさらにこに煮詰めていって、あのー、分かりやすくね、えー、ポイントを説明できるようになれたらいいなと思ってるんですけども。